これこの前の当、うん、れ ね, 2700円、うん、これのねいいところっていうとこの辺に模様が入ってるね。でこれの欠点割いとこここですねこれ。 立ち上がりが真うん、これがまっすぐ立ち上がっていくからね、うん、ここでもう一回入ってたら生産0じゃ買えないと思うから こ,、ね、これはしょうがないんでどういうふうに作るかっていうことですね作り方としてはこっち正面にした場合ねこの枝みんな取っちゃったこで文人帳に作るか角度変えて、はいはい、それかもう一つ考えてるのはね こ, れこの枝を生かす。 折り返してくるような形で今回ねあの分尋中にすれば早くできるけどこ頭をこの枝残して頭をこうグーッとこう頭をグーッと正確に折り返してこようかなと思ます、うん。一応ね今や今回やることはこの葉っぱの整理とそれからここ、うん、シャリが入ってますねこれ3分の4分の1ぐらいかこの幅がそのうちこのまましておくとねこれくっついて このシャリを、ね、もうちょっと広げていきますシャリをもうちょっと広くしていってで上を折り返してくるっていうような形正面はね大体の正面ですこれをこんな感じで、正面にしてまっすぐなんで左側に傾けて枝抜きと葉っぱの整理でシャリ振り付けまでやって僕はもうそろそろ仕事のできる時期になってきたんで強い曲げとかシャリ付けんなのが今できると思います やっぱ整理しときますから、これちょっと時間がかかると思います。はい、こ, こいつもの通り、こ, この枝の分かれ目は綺麗にしときます。枝の分かれ目がはっきり見えるようにで下へ出てる枝これは外してきます。で、あと余分なあの全部の枝抜き終わってから余分な枝をまた抜いていきますん、ね、ここを枝の分かれ目こう。綺麗に。 取っってていいかかななと針金がうまく入っていけないですからね枝の出方っていうのは左右左右って交互に出していくでまだ葉っぱがあの完全に出来上がってないんで何か見ると枝伸びただけですよねこれ後で取っていきますきちんとこう玉ができるような形で取っていきます一応ね取り方としてはこれ木 木, 木質化してるところありますよね必要なところはこの先端なんですよここれをうういう 玉にしていきますん で, で、これもうちょっと詰めます こ, こ, こ, この必要なところは こ, この先ですグリーンになってるとここの集まりで心拍の棚を作ってきますからね、うん、こういう元にあるのは抜いていきますでこの先端がねう成長点になってますんでこういうところをこうパチって取っちゃうと、うん、こう枝がダメになってきます抜くんだったらこういう1個他の成長点が残ってるでしょこれ。 項目質化してますこ造上がグリーン必要なところはこの上ですので先端の1個だけをこう抜く形。えー このブロック全部すりっぱになったでしょう。これはね す, すぐ直れないんですよね。だから元の方にある幅取って大丈夫です。ここが。で、この先端の葉っぱこれは少し治ってくるから。あこれすりっぱだったらね。これ切っちゃだめです。これ切っちゃうと先端を切っちゃうといくらっいくつまっ張ってもね。いっぱい殴られないですから、これ伸ばしとくですと。でずっとここも同じです。これ、全部すりっぱでしはてら奥の方がこれ取っても大丈夫なんですよ。ここは。 これです先端は普通これのね枝の細いところい大体ね養、はい、分がいかないで杉っぱになっていますそれとあとこうやって下へ向いてる枝杉っぱの場合は奥は少し取ってもいいですけどね、はい、先端は切っちゃダメですで直ってきてから切っていくような形、はい、大まかな葉っぱの切り戻しがわりましたんで、うん、あの幹がずっと見えてきたんすさっき言いましたけどシャリの幅がまだ狭いです 長い間でこれくっついて視野になくなっちゃいますんで、もうちょっと広げます。でその前にやることはまずこの木の掃除、掃除やります。はい、これねあの真鍮のブラシ、これで幹を掃除していきます。そうするとこの繊維の流れというのはいくらか分かるようになってきますんで、その繊維の通りに筋をつけてで皮を剥いてきますんで、それこの前に掃除やります。 掃除はね上から下からやるとねこうきれいにしたとかまた上からゴミが凍ってきますからねちょっと幹だけやります。 結構大変なんですよ。壊せちゃうで私やっちゃうかで、あのこう先まで綺麗になるから。あのサツマイモの肌みたと色んなやつでしょ。ここまで出しますからね。これ以上やると中身が出てきちゃいます、ね。<笑>まだこれ皮柔らかいから、こうや青っぽいこういうのが出てきちゃいますんで、うん、ここを。 あの芋肌って言つまいも、ね、の肌の色となるぐらいまで古い木だとねもっとこれが顔が何層にも重なってね取れない場合あるんですよその時はねあのピンセットで一皮ずつ剥いていてくような形です、うん、今これ真鍮のブラシ使ってますけど、はい、これでも取れない場合はあの普通のスチールのブラシあ、うん、れ使ってやりますけどねたい、うん、掃除終わったんで、ね、シャリどういうふうにあの筋道つけるかって、うん でちょっとね、私の心拍を作るための道具をね披露しようかなと思いますこれは普通のハサミとかそういうの小さい心拍ですとね普通の市販の道具はちょっと変えないんですよ大き す, ぎちゃう大きすぎて市販の道具ですとこういうこの辺の道具ですね こういういいいのがは入っていかがないんですすよこうシャレ付け の, のに大きすぎてで私はあのこう小さいやつをやる場合はあの自分で作ったやつをこういう道具使ってますんで こ, これは大きい方のやる大きい木やる時の道具ですと、はい、そのよりちょっと小さいやる木っていうのは彫刻刀これ彫刻刀を使ってますし、ね、これマサクニのやつか。 これはゴを巻いたのは私が全部あの滑りめう、うん、落ちやすいようにこう削ったんですこれ、はい。こういうのはちょっと危ないですかね。これとかこれ。<笑>こういう の, のこうやって何にも支えなしでやるとザクって手切っちゃいますんで。ん私この間こっちをこうさせちゃったんです。<笑>必ずどっかこう止められるようにしとかないと。あと一番危ないのはこれですこれ。これだと思って完全にざっくりありますからね。この辺は作ったやつですか これ自分で作ったやつ。これがだ、うん、いぶちっちゃい。刃を入だりあと荒削りするときにこれ使うたらあとは一番今使ってるのがねこれキワを行 き, 行き道そうそれから車輪ところの境目をはっきりさせるために削るやつ。この角度がねなかなか出ないんですよね。これだとキワ削れないですからね。それからあとこれこれはねドリルです。ドリルあの後ろの方削って刃つけです。 これ全部芯箔をためるそうそうそう芯箔用、ねそう、こんなに必要なんですか。あの大きさによって使い分けてますなるほど。だいたいこの辺が大きいものですよ。あのこっちは筋道っちを作るやつで、でこの彫刻刀がだいたい中くらいだからこれもだいたいこっち入るかな。小さいものはもうこれでやってます。え最初どれかやっぱいいですか。この大きさですとね、こっちなもう全然使わないです。なるほど。これで自分で作ったやつでね。 全部間に合っちゃう。俺が一番。う、ね、ん、これが一番ね、あの、使いやすい<笑>自分の手に合ってるしね。盆栽祭りでこれを販売しましょう。これ作るの大変だね。<笑><笑>うんうん、こう筋道つけていきます。最初何も知らない人ですとね、ほらチョーク引っ張って、こうぐるぐるぐるって。 こうやって筋道つけて、ま、はあ、いはい、あの、けそのまま、もちろん、こくと、削ってきますけど。はいはいはい、心拍っていうのは、こう、グラスファイバー、あれみたい、こう、せいじ繊維が、こう、ず、ずっと、つながってるんですよ。はい、それ、勝手に、こう、切ってっちゃうと、繊維が、こう、な、とんとんと、斜めに切ってるんですよ、ねはい。で、古くなって、もっと、シャリを広げようとしたら、できなくなってきます。から繊維が、もう、繋がってなくて、切れちゃうんです。私のやり方は、木に、お触りながら、はい、この、皮を剥いてきますから。 このぐりギリギリでずっとこれ上にセ引っ張っていきますから。それで皮を向きます。最初にこのこれはもう息止めてやるぐらいですよ。<笑>これ失敗したらもう、ね、全部カルチャーかめ、ね、ない。 こうやって線引っ張ってきます。線を繊維を。こうや、ね。例えばあの入るとこう失敗したら、うん、ここでやまればいいんです。こんな細いからくっついちゃうから。これがうまく入ってくればそのままあの皮を剥いていっちゃうといいです。うん 半分ぐらいなら、ね、入っチョークで残りますよ線引っ張ってくるぐるぐるぐるってねらせん状に削ってたんですけどねあれだと長いのにうまくこの。 水, 水が一本なんないんですよ、はいうん、最終的にはこの水水一本の方が綺麗に見えますからねこの、うん、最終的にはもっとどんどん水水を広げることができます、はい、あのシャリを。木に教わってねこう線つける時はね息止めないと<笑>手が震えるから、うん、そのぐらいのやっていかないと力が入りすぎて余計なところまで削っちゃったら。 でこれはただ皮を剥いてるだけですからね、はい、このあとには心拍の板状に幹を削っていきますんで、ねはい、今はできないですけど1年か2年置いてから少しシャリのところを板状に削ってでもっと水水を細くしていく こ, れこれ先生のやり方って感じそうそうそう私のやり方、はい、人によって違うんですかねやっぱり人によって普通の人だとこうチョークで線引っ張ってのその通りおり彫刻糸で削っていく、はい、だから私彫刻はあんまり使わない、はい、この自分で使ったやつで こっもう自然に向かってきますからねここにね。 これ、夏場にやるとね、ズラーッと全部取ちゃう変なとこ行っちゃうからう で, すね<笑><笑>すごいでね、ここ一番下、はい、ここはね、少しあの残しますこの皮を、じゃあいとこう、シャリに腐り入っちゃいますんで腐っちゃうから、この生きてるとか、ちょこっと下の方残します 本当ある車輪に繋げた感じですかど。そうです。これあの、ね、車窓の車輪うまく入ってるから、はいはいはい、あの無理してね、削ってないから、ちゃんとこうい、ってますよ、これ。広げてるんですか。そあ、こ、このね、ケアはも取れないから、くっついちゃって。はい、はい。こう削ってるんです、これ。ケアすると、向けていかないです、これ。この部分。もとの。 シャリですか、うん。そうそうそうそう。元シャリも使った。くなってここに向けないから。一応削っちゃいますこれ。これだけ削ったらあのー、冬場保護しなくっちゃだめかもわかんないですけどね。一番細いところで、うん、ここ。本当あここだけですか。うんここだけ。これで来てる最後のこのぐらいの細さでも来てますからね。どっか枯れる枝とか出てくるんですか。 枯れる枝は出ないですよ。こうやってここの水水い通ってるところ、先端でこうきつく無くやったりしたら枯れるけど、この通ってるところは出ないです。で, で, でここはこれ完全にこの枝を通過しますから、これ、うん、この枝が下生になります。ほ う, ほう、うん、こんだけやっぱりシャリ作るってことはこの木はもう太らない。太らな、うん、太らな い, です、うんらないで。ただ今これ見ると、うん、この シャリが丸みきでしょ。丸はいはい、こう丸ただ皮は剥いただけ、はい、これじゃまだ完成じゃないですかね、はい、あのこね板状にさらにまた削っていきます、はい、この皮を剥いたばっかりのうちはそれはできないけど、はい、1年ぐらい置いてからこのシャリがもうちょっと固まってきますから、はい、そしたらまた削り込んでいく、はい、あの削るっていうか今みたいに正常にあの引っ張って剥いていきます。はいはい 彫刻刀で削るんじゃなくて、はい、元のとこにささくれ出してささくれをやったことか、うんうん、こういうペンチであそれもじゃ今みたいな感じでうそうそうそうそうすると全然木に逆らってないでしょで板状になって自然なシャリがあるそう自然のシャリ例えばこういうとこで急にこう曲がったとこあるでしょ、はい、それを彫刻刀で削れないですよこれもっとこう鋭角になったらこのうちがその場合は こ, うここに彫刻刀でささくれ出して切、うん、っ張って ですからね、あのシャリ付けっていうのはね、もう一日十センチでければいい。一日十センチ。ね、これはあのシャリじゃないですからね。皮ーブみたいなね。これはまだシャリじゃないんだ。心、う、拍、ん、やる場合はね、うん、どこまでやったら枯れないで済むか、そのギリギリまでやらないと、うん、厳しさっては出てこないんだ、うん。これ今ギリギリなんですか、うん、ギリギリだね。<笑>ギリギリ<笑>もしかしたらこう一番細いところね。うん 水が上がらなくて、かもそしたらそれなりにまた作り方があるからこう下は枝が2本残って、ね、3本かじゃあ怖い人はあんまりここまでやりすぎない方が、うん、ここまではねちょっと や, <笑>やりすぎかもわかんないけど入っちゃったらしょうがないこれもし不安だったらあの途中でやめてもいいんですよでこう変なと入りそうだったら この線だけでやめといて、てうん、別のところからそうそうそうこれはう靴つじゃからとさ。こ、はいはいうん、<笑>の枝が犠牲になってる。うん、水栓がここで切れちゃってるからね。ああ、その下の部分。これね、うん、これ、<笑>ほら。<笑>で、ここも確実にる。うん。これはもう使える枝になります。これ。<笑>これこれでいいです。シ<笑>ャリ入れる時期は夏は避ける。 夏はやんないあんまりあのこれがこうくっついてるでしょこうくっついてる夏やるとこれがツルって動いちゃうこ れ, 簡単にめくれますもんね、うん、冬だとこれがしっかりくっついてるからね少し強い仕事やっても大丈夫それで皮をむく時でもねスーッて他のとこまで行っちゃうこれ夏は、ね、あんまり強い仕事はやんないほうがいいよ半分以上は<笑> こうシャリが入ってますこれ。ここまで顔がありましたからねこれね。でここは向けてこのシャリの流れってうのが見えるようになってきたと思います。うん、あと削るのはこの白いとこを取っていってこうもうちょっとあのこれを浮き出させるそういう仕事になります。ちょっと心配なのここ。<笑><笑>多分大丈夫だと。もう完全に水素一本ですこれ。うん、これ一本じゃないとたら一きできないですよ。 結構両サイドに入ってるのあるじゃないですか。うん、あれだと両サイド入ったら板向き真ん中削るしかないですよ。うこういうこういう曲がりの、はい、あの動き出すためにはね、うん、だいたい真ん中残すんですよね。つなげて、うん、残りを残すしか選択肢がない。どっちか取るか。そうですよね。うん、こういうふうにあの 水, 水を切ってあれば、うん、どっちか取れ る, る。真ん中削くこともできるし。あ、う、と、んうんうん、今これ皮剥いただけですから、うん、この 水水とこの斜里の境目つてあんまりきれいにできてないですからねこうちょっとね削ってきますこれここはなんかボケた感じでしょこれのは き, きれいに取れてるところはこういうふうにきれいに取れてるそうにこういったこうもきれいにこうスーとあー こ, れでこういう、うん、ここからとこに、うん、なもこういうとこもこういうとこもこういうとこもこういうとこもこうこもこういうとこもいうとこもこういうとこもういうとともっときれいにあの取ってきますからじゃないとこれ心拍ってのこの皮がこういうふうにあの、うん こういう噛んでくるような形ではい、はい、それからここにね。この境目にあの切り込む入れていくるんです。そうすると、ここ皮がこういう形で巻いてきますから。内側に。うん、これもちょっと切り方が悪いから、こんなちょって平らなて。<笑>これがもうちょっとこう巻いて、ここを切り込んでおくともうちょっと巻いてきますから、ここに。 じゃほらほら剥けてきますから。うん 逆らってないでしょこれ、うん。これ全部やってりやすかない、ね、ちょっとき日全部はできないんで、やりやすいところだけはやってます、うん。これは今、えっ、ー、とキワのところだけ先やっとくってすか。そう。キこのキワとは、うん、もう一個あるわけですよこっちが。逆側ですね。このキワ。ちょっとこのキだけずっと削っていくとこれが浮き出してくる。なるほど。こうは立体的になる、ね。痛うん痛状になって。うん、そういうふうに両方から取っていくと板めきになって。なるほど。 普通の彫刻刀だってこう取っちゃうこれ取っちゃったらこれ取っちゃったらこれがこういう板で紙テープのこう動きあれのようにこう動き出さないといけないんですよ。こうちょっと気が取りましたけどね、うん、こういくらかこう流れが出てるでしょうこれもっと薄くしてきますからね。 ちょっと時間がかかるんで、うん、次は削っておきますよ。す<笑>強く削っていくのは一年後とか言ってたじゃないですか。うん、今、こわくやっちやったから。大体一年後にやった方がいいと思いますよ。こういうのも。うんはいはい、これが、今やるのは、こう、ちょっと水を入れる。そうすると、これがこう、丸く巻いてきますからね。うん、このケアを九十度に、こう、ずっと。 取ってくる。厳しく作業するのは、うん、ちゃんと固まってからのはいいです、ねう。うん。固まってからのはいいです。<音声>大体シャリ付けというか皮むくのは、うん、ここまででいいですかね。ね次ね曲げますから枝を整えて、うん、それらしく作っていきます。今回は、うん、川崎流シャリ入れ。うん、一回じゃ終わらないんでね。<笑>これね新柏の消滅は、 この水水が見えるところを正面じゃないとダウンですからね。はいはい。こちがこのぐらいで、これ結構見えるかな、うん。ここだと見えなくなっちゃうかな。これ正面にはなんですね。立ち上がりの水水が見えるところ。でも車入れるのにも先にやっぱ正面決めてからってことですよね、うんそう。ありがとうございます。はい。カバンです。カバン。ちょっと出かける時とかに、携帯とか財布とか入れるのにちょうどいい。 くなもうそれ使ってください。